皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月25日。バージョン 5.5 前期のメインストーリーが終わりました。真っ先に、アスバルにことの顛末を報告しに行きました。次はバレリア様です。それにしても、なんと胸が締め付けられるストーリーなんでしょうか。後期が待ちきれません。あれ バレリリア様のセリフが変わっていませんね。どうしたんでしょうかまだ報告を受けていないんでしょうかベルトロの地獄耳はどうしましまたかメインストーリーの最後で報告されたパラザードの住民たちですがほぼ全員のセリフが変更になってます。 住民たちの動揺が手に取るように伝わってきますので、まだ見てないという方は、ぜひ自分の目で確かめてみてください。お城の中の人たちのセリフも、ごっそり入れ替わってます。裏通りの住民たちもです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。